4月10日放送の朝の情報番組、目覚まし8、富士テレビ系、に元スマップへの木村拓也、50、が生出演。主な目的は、同日放送の主演ドラマ、風間王やけおや、協情ゼロ、の告知だったが、思わぬところで富士テレビサイドの、忖度、を感じさせる出来事があり、ファンのざわつかせている。木村さんのトークコーナーを、おえ目覚まし。 8. ではいつものように天気予報のコーナーを終えてから岸本梨沙田アナウンサー23が番組の締めのコーナーである今日の情報ヘッドラインを紹介していました。いわゆる旬なニュースのダイジェスト紹介ですが、その一つが木村さんと深い関わりがある人物に関する報道だったんです。女性編集者。 その人物とは、1996年にスマップを脱退してオートレース選手に転身した森克幸選手49のこと。森選手は2021年1月にレース中の落車事故で腰椎破裂骨折骨盤骨折の重傷を負い、2年以上の治療やリハビリを経て、 今年4月6日に埼玉川口オートレース場の第9レースで800日ぶりに復帰し、堂々の一着で勝利。しかし、4月9日に同会場で行われた準決勝戦で楽車。大事には至らなかったものの優勝戦進出は叶わなかったという胸の内容が目覚まし8で紹介されていた。 4月6日のレースで森選手が勝利した際は、元スマップへのメンバーである中井雅宏、50、香取慎吾、46、そして今回出演した木村の3人が、それぞれ優勝を祝福するコメントをしていたのは、記憶に新しい。一着だ、ぜ。自慢しよう、中井、公式ツイッター。負けても負けてもいつか、また。 で、少しずつ這い上がっていくって言ってたのに、一着ちゃ森てくん、最高。香取事務所経由の公式コメント。まさに不当、不屈。おめでとう、岩井勝、勝つ木村インスタグラムのストーリーズ機能。それだけに、目覚まし8で森選手の話題が報じられた際、木村が何か言及してくれるかも。と考えるファンは多かったのだ。 近く、元アイドルという紹介に突っ込み殺到、前での女性編集者が続ける。結論を言うと木村さんが森選手について何かコメントをすることはありませんでしたしワイプなどもないため表情もわかりませんでした。そもそも木村さんがトークするコーナーとニュースのコーナーが分かれている事情もあるし、尺的にもギリギリな部分があったのかもしれませんので、仕方ないかもしれません。 しかし、それ以上にスマップへのファンが、うん、となったのは、森選手を紹介する際の肩書きについてでした。これまで、多くのメディアで森選手のことは、元スマップ、と紹介されることも多かったが、この日の、目覚まし8、では、元アイドルで人気用トレーサー、と、スマップの名を伏せて紹介されていたのだ。そのため、 森くんのラック車のニュースの後は水川さん米印水川、浅見の V でその後 CM 入れた、木村くんのコメントないなお決まりの忖度格好悪い日本のテレビ局、森くんのニュースもとスマップがアップをなくて、元アイドルと木村くんがいるから木村くんが今日の PR でスタジオにいる中で森くんが復帰してラック車したニュース、元アイドル。 で説明が切ないマースマップって NG ワードじゃないよね。といった声が SNS に多く寄せられたのだ。木村さんは自身のインスタグラムでがっつりと森選手に祝福のメッセージを送っています。 下森選手が元スマップ名の浜豪ことなき事実で、大怪我から復帰した森選手関連のニュースは、ジャニーズ事務所からしても、わざわざ NG の大達しを出すような内容の報道ではないと考えられます。これは、やはり、フジテレビサイドの忖度だと言われても、仕方なさそうですよね。確かに、森選手のスマップ候補の脱退、そして事務所の辞め方は、かなり強引だった。 そのため扱いが多重視扱いされていた時代もありましたが、それは本当に昔の話。今回も元メンバーが公に祝福しているにもかかわらず、目覚まし8では強い忖度が生じていると感じさせることが起きてしまい、視聴者をモヤモヤさせてしまいましたよね。せっかくゲストに木村さんがいたのだから、一言でいいから触れてほしい。 と思った視聴者は多く、そしてもしかしたら、木村さんも発言したかったかもしれませんよね。全能。スマップをめぐる忖度は永遠に消えないのだろうか。四角、京城、の風間教官で愛犬と散歩。プライベートも白髪のままの衝撃変貌姿。風間仕様のまま出かけたので、ガラスに映る自分に若干の違和感。と、木村は綴っている。